今回はストレッチの効果を最大限に上げて体を柔らかくする方法として紹介していきます今回の動画を最後まで見ることで今まで硬かった体がすぐ柔くなり血流が良くなりストレッチのコツがつかめて痩せやすくなります動画を最後までご覧くださいはい皆さんこんにちはタートルです今回はですねストレッチのコツ 筋肉を伸ばすコツということで紹介していきます今から行う実験で体が少しでもやくなった方は必ず動画を最後まで見てくださいまずは足を閉じて前屈をしてみてくださいどれぐらい前屈がいくか覚えておいてくださいそれでは次にふくらはぎを足の甲に叩きますちょっと強めに叩きます反対足もです 次に太ももの裏を叩きますちょっと強めに叩きます反対もです次に正座からお尻を持ち上げて腰を少し叩きます腰の筋肉を柔らかくする感じですはい、それではもう一回前屈をしてみましょう どうでしょうか先ほどよりも前屈が下まで行けたよって方は今からの動画を全部見てください変わらなかったよって方は動画を消しても OK です私はストレッチ歴30年なんですけども開脚はもちろん180度新脚ももちろん180度できますこれはキャリアが長いからではなく柔らかくなるコツを知っているからストレッチが続いて体が柔らかくなれてるんです ストレッチをする際にポイントとしては、叩く、揉む、刺する。この3つの主義が大切です。腰が痛い時に腰を叩く。肩が凝ってる時に肩を揉む。ぶつけて痛い時にぶつけた部分を刺する。そういった無意識な経験ないでしょうか痛い部分、そこに触れることによって、筋肉の痛みや緊張が和らげられるんです。要するにストレッチの際に、伸ばされる部分、痛いと思う部分を、今の3つの主義を行うことによって、 筋肉が早く伸びてくれるんです。毎日積み重ねて痛いのに慣れてる人というのは、筋膀水の鈍化が働いて、痛いと思わなくなって筋肉を伸ばすことができるんですが、あまりストレッチをしない、筋膀水が鈍化しなかなかしない方は、筋肉にロックがかかってしまって、ストレッチをしても、一向に筋肉は伸びない。逆に痛いと思った瞬間に縮んでいく、そういう筋肉の働きが起きてしまいます。そこで大切なのが、電、マッサージ感です。 最近目にする方も多いと思いますが、これは UFIT さんのマッサージ感のちっちゃいサイズなんですけども、私はこれを購入して、ストレッチの際に活用しています。アタッチメントはいろんなものがあるんですけども、私はこの平らな部分を使ってます。これが、こういう感じで、レベルは4段階あるんですけども、私は基本的に一番弱いやつかその次で行ってます。これの力がすごく強くてですね、ストレッチの際に、 とても活用できますマッサージガンについては動画の最後に説明します今回は先ほどの揉むさする叩くこの3つの手技を行いながら軽くストレッチをしてみましょうそれでは紹介します今回は手で行いますがマッサージガンを持っている方は手で行うことをマッサージガンでやると簡単で効果的ですはいまずは開脚です足を軽く広げてもらってまずは伸ばされる太ももを少しさすっておいてください はいこれで筋肉が鈍化しますこれでしっかり足を開いてもらって痛いと思う部分まで広げてくださいこれをまず30秒間やっていきますスタートこれでももを軽く叩きながら硬くなる部分を揉んで引っ張られる部分をさすりますこれをマッサージガン持っている方は普通にブーっていう感じで 伸ばしながらストレッチができますない方はまずは叩きますさすったりしますはーい OK ですさするだけでも筋肉が温まっていると思いますすごく伸びやすい状態にあります今度足の裏を合わせて柔らかい方は揺らします硬い方はちょっと手でこうやって押さえます30秒いきましょうスタートこれも股関節を叩いたり問題して なくなっている部分を三つの手技で緊張をほぐしてください。マッサージがある方は肩甲骨とかを叩くだけで筋肉が緩みます。内側に見える際は腰が伸ばされるので腰を少し叩きます。はい OK です。 次には二の腕を細くする場合にしっかり筋肉を伸ばす必要があります伸ばす時にここは引っ張られると思いますここを少し叩きながら伸ばしますスタート引っ張られる感覚がしたら叩きます揉みます再度伸ばします反対も一緒これで少しの時間で筋肉が伸びます 普通に引っ張られても筋肉は縮もうとしてますから緩めながら伸ばすことが大切ですマッサージがある方はこうやってできますはーい OK です今度は肩が内巻きになっている人は二の腕細くなりにくいのでしっかり胸を張る姿勢を作らなければいけませんそこで必要なのが小胸筋のストレッチです 手を後ろにする際に伸ばされます。ここをしっかり叩いたり押したりします。反対も一緒です。ただこうやって伸ばしても伸びません。しっかり揉んでさすったりしながら行います。マッサージ変わる方はすごく簡単です。小毒筋をこうやって伸ばしながらマシンでやるだけです。少しです。はい、OK。 今回はマッサージガンとストレッチの効果を最大限に引き伸ばす方法として3つの主義を紹介しました体が柔らかくなること筋肉が柔らかくなることによって血流が上がりますので代謝が上がりエクササイズをしても1個の動きがここまでしか動かないところここまで動かせれると同じ一往復の動きが大きくなってエネルギー消費や筋肉の収縮が大きくなるのでより効果的にエクササイズを行いますこのマッサージガンにつきましては 説明欄にリンクを貼ってますそしてタートルフィットネスの視聴者様だけにクーポンコードを発行してます 10% オフで購入することができますのでこのお得な機会にぜひ体のケアとしてゲットしてみてくださいストレッチの勉強になったよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました